韓国次期大統領選を間近に控え、与党共に民主党候補に非信号がもったかもしれません。どうも、政治いろいろの学部です。共に民主党、ムン・ジェイン大統領、そしてイ・ジェミョン候補の支持率が下がっているトリプル下落現象が発生したという記事です。 朝鮮日報の記事を引用します。イ・ジェミョン大統領候補、与党共に民主党、ムン・ジェイン大統領の支持率が揃って下がるトリプル下落現象が発生した。テジャンドン開発事業をめぐる疑惑の究明に消極的な与党側に民進が好意的でなく、予備選の後遺症から 依然として支持層を固めきれていないことが影響を及ぼしたという分析が出ている。調査会社4社が今月1日から3日にかけて実施した世論調査によると、与野党4党の各候補の仮想対決において、与党共に民主党のイ・ジェミョン候補は支持率が下落した一方、保守系最大野党国民の力のユン・ソン・ギョル、 本淳表候補はいずれも上昇した。まず、イ・ジェミョン、本淳表、および国民の党のアン・チョルス、正義党のシム・サンジョン候補の対決では、先週の調査に比べ、イ候補の支持率が下がり、逆に本候補は上昇してトップが入れ替わった。イ・ジェミョン、ユン・ソン・ギョル、アン・チョルス、シム・サンジョン候補の対決でも、 イ候補は支持率が下落したのに対して、ユン候補は上昇し、誤差の範囲内でイ候補を上回った。国民の力の大統領選候補適合度を問う調査では、ホンジュンピョ、ユンソンギョル候補がいずれも 27% で同率となり、続いてユンスンミン候補が 10%、ウォンヒリョン候補が 3% だった。前の週に比べ ユン候補は7ポイント、ポン候補は2ポイント上昇した。政党支持率も前の週の調査に比べ、共に民主党は8ポイント下落したのに対し、国民の力は7ポイント上昇した。革新系の野党、正義党は 5%、同じく野党で中道系の国民の党は 3% だった。 国民の力の支持率は4社共同調査が始まった7月以降では最高値となった。共に民主党は40代でのみ支持率が国民の力を上回り、最も低いのは20代で 16% だった。ムン・ジェイン大統領の支持率も大幅に下がった。ムン大統領の支持率は前の週の 44% から5ポイント下がって 39% を記録し、今年5月以来5ヶ月ぶりに 30% 台と低下した。イ・サン・イル・ケースタットとお呼びすればいいのでしょうか。コンサルティング所長は、テジャンドン開発事業疑惑が大きくなっているにもかかわらず、韓国政府、与党が疑惑究明に消極的なことが影響を及ぼしたとし、イ・ジェミョン候補が 最近課題に掲げた全国民災害支援金、週4日制、飲食店送料制などもあまり高く評価されなかったと説明した。世論調査専門家の一部は、国民の力の大統領選候補最終予備選をめぐる関心が最高潮を迎えているタイミングでの調査なので、一種のコンベンション効果もあったようだと指摘した。 共に民主党は候補が確定してワンチーム選挙対策委員を発足したのに支持率が上がらずむしろ下がる傾向となっていることに当枠している様子だ。党内からは予備選後の内部対立がまだ完全に保合されていないこと、候補の拡張性不足などが支持率足踏み状態の理由だとする分析が出ている。共に民主党のある関係者はやはり ヘジャンドン問題が影響し続けている状況を無視できないのではないかとしつつ、ワンチーム選挙対策委もようやく発足したところで、相乗効果を出すためには時間がかかるだろうと語った。イ・ジェミオン候補が20から30代女性から支持されるきっかけをまだ準備できていないという点も指摘された。ある女性議員は、女性たちの気持ちをつかめる政策開発をして、 公約として掲げなければならないと語った。ただし、野党支持者が世論調査において回答をまだ出していない国民の力予備選期間中に実施した調査なので、与党に不利な結果が出るのは当然という反応もある。とのことです。就任から5年、ほとんど成果らしい成果を出せておらず、そればかりか、 中国には属国のように扱われ、日米をはじめとする自由民主主義陣営からはっぽを向かれ、不動産価格の高騰も抑えられず、そして高位公職者による汚職は後を絶つ気配すら見せていないというのが文政権の今の状況です。にもかかわらず大幅に下落したとはいえ、未だ 39% という支持率を保っているというのは、 ある意味、驚異的と言っていいでしょう。2013年に退任したイ・ミョンバク元大統領は、2012年の時点で支持率 25%。2017年に退任したパククネ前大統領は、10.9% という数字を叩き出しています。これに比べれば、ムン大統領が未だに4割近くの国民に支持されているというのは、 一体何が理由なのでしょうちょっとよくわかりません。政党支持率においても、与党共に民主党は最大野党国民の力より支持率を落としていますね。共に民主党が 27%、国民の力が 38% とのことですから、この差は実に 10% 近く開いています。そして一番肝心の次期大統領候補ですが、 共に民主党はすでにイ・ジェミョン氏を統一候補に選出しています。そして国民の力も5日正式にユン・ソン・ギョル氏を候補に選出しています。この2人が選出されたことで、韓国次期大統領は、文政権に抗い続けた元検察と、反日の権ンの一級ちの構図が出来上がったわけですが、今回の調査によれば、 これまでの構図とは若干違い。イ・ジェミオン候補が支持率を落として 30%。逆に、ユン候補は支持率を上げて 35% と逆転しています。イ・ジェミオン候補が支持率を落とした原因は明白です。いわゆるテジャンドン疑惑ですね。イ・ジェミオン候補は強気な姿勢を崩していませんが、一部ではイ・ジェミオン候補が 拘束されれるる可能性が相当高ままってていいのは客観的な事実とも言われていますこの発言をしたのは、共に民主党の予備選で、イ・ジェミョン候補の対抗馬だったイ・ナニョン元首相の選対幹部である、ソル・フン共に民主党議員ですので、少しさっぴいて考える必要はあると思いますけどね。対するユン・ソン・ギョル候補も、一時期のような盤着の体制ではありません。 県事総長時代、与党議員の立憲を狙い、野党議員に告発を促すよう、自らの側近に支持したという疑惑が浮上したり、テレビ討論会で手のひらに王という字を書かれているのが発見され、呪術を信じているのではないかという憶測が広がったりしています。今回の支持率調査では、ユン・ソン・ギョル候補がイ・ジェミョン候補を逆転しましたが、 韓国国民の本音はもしかしたらどっちもどっちなのではないでしょうか。いい候補も、ユン候補も結局のところは同じ穴の無地なと韓国国民の目には映っているんではないでしょうか。こうなると決め手はたった一つしかないかと思われます。どっちに転ぼうが結局予約まみれなのであれば、韓国国民が選ぶのは どっちがより反日かということに落ち着くのではないでしょうか。最悪のタイミングで最悪の選択をするのが韓国国民です。来年にはこの混沌とした世界情勢の中、アジアの隅っこの半島で声高らかに反日を叫ぶ、ポピュリズムの権ンである大統領の姿が見られることでしょう。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴。